アニメを見ますか大好きです。今見てるアニメは<笑>今日今朝ちょうど。はい、今日は私の日本で。今日は私のアニメを見て i るアニメを見ているアニメを見ているアニメを見ているアニメを見ているアニメ I 見ているアニメを見ているアニメを見ているアニメを見ているアニメを見ているアニメを見ているアニメを the best channel for anyone who wants to come to Japan w i t h 見ているアニメを見ているアニメ i 見ているア e メを見ているアニメ a 見ているアニメを見てい a アニメ e s ているアニメを見ているアニメを見ているアニメを見ているア s メを見ているアニメを見ているアニメを見ているアニメを見ているア t メを見ているアニメをですけど、アニメは見ますか？ アニメ見ま す, ます。<笑>今見てるアニメは、あ、カメラ見てる。カメラ見てる、はいはい。今見てるアニメは、進撃の巨人。見てます。三回目。三回目。<笑>ラストシーズンはどうでした。なんか、賛否両論あるっていうか、なんか、好きじゃない人もいるって僕聞いたんですけど、どうでした。いや、なんか、最初一回目見た時は、なんか急にアニメの波長が変わったから、なんか受け入れられなかったけど。<笑>何回も見ていくうちに、結構面白いなって。なるほど。はい。有名だけど、人気だけど。 個人的には好きじゃなかったアニメはありますか。えー、スパイファミリーです。はい、<笑>どうして。うんなんかあんまりストーリー性がないのとなんかアーニャが可愛いだけかなって思ってあんま長く見るにはあんまかなって思いました。アニメ見ますか。ぼちぼち見ますか。見ます。見ます。なんか好きなあ今見てるアニメとかあります。 今見てるアニメ、ワンピースたまに見るぐらいワ。ワンピース。ブルーロックですね。ブルーロック。サッカー そ, うそうそうそう。どれが一番好きですか、今までアニメの中で。今まで、はい、一番一つ好き、まあ。進撃の巨人が結構好きです。ワンピースより進撃の巨人の方が好きですかアニメだと進撃の巨人の方が好きです、ね。なるほど。漫画の方だと。 まあどっちも面白いですけどなるほ ど, るほど銀玉ですね銀玉銀玉えー、じゃあ今見てるブルーリックより銀玉の方が好きですか個人的にそうですね今のところはアニメって見ますか見ますちょっとだけ今見てるアニメはオーラン高校ホスト部ですはい はいはい、僕漫画読みました。あ、本当ですか。はい、あれ、あのドラマとかにもなってます。ドラマにもなってます。ドラマから入りました。あ、そうなんですね。なるほど。進撃の巨人はとりあえず、なんか最後まで見ようと思って見てます。ドラゴンボールです。ドラゴンボール。なんかドラゴンボール、男性が好きなイメージは僕はあるんですけど、女性も結構見る方多いですか。そうですね。友達でも女の子の友達でも結構読んでいる人多いです。なるほど。好きなキャラクターは。ええー、トランクス。<笑> かっこい い, かっこ い, いミライトランクスかっこいいミライトランクスはい。チェンソーマンチェンソーマン今トレンドですかそうだと思います面白いと思いますでまだ途中までしか見てなく十話ぐらいしか見てないからまだわかんないこれから面白くなるのかなってアニメは見ますかアニメは漫画は見ますね漫画見ますかはい。もしくは今見てる漫画ありますか今見てるのはワンピースとあとはキングダムですかね 二つ。ワンピースとキングダム、どっちが好きですか。選ぶとしたら。まあでもやっぱワンピースですかね。アニメ、アニメを見ますか。<笑>アニメは見ません、全然見。見ないですか。見ないです、ごめんなさい<笑>じ。じゃあ、今見てるアニメもないですか。なんか一つ。先 見, 見, 見たんですか。化粧版のやつ。化粧版。<笑>何なんだ っ, <笑><化粧><笑> っ, っけ。化粧版の。なんか、ストーリーを説明してもらって。 コメント欄でみんなにいい、はい、説明総理説明してください。血小板、ヘモグロビンとかのやつ。あ、そうヘモグロビンとかなんかさ体の体のなんか血小板とかそういう白血球とかのやつが人間になってて。最近のやつですか。最近こ の, このあの自分のちょっと前に流行ったる、ね、高校高校ぐらいの時もう全然授業で流れてました。えー、これ見て覚えろってか わ, かわそうそうそう、えー、かわいいそう可愛いし本当に面白い。アニメは見ますか皆さん。見ます。見ますえー、っと今見てるアニメは。 なんだっけ広広ヒロアカヒロアカヒロアカヒロアカヒロアカえー、っアででンンン今まはか一一一番番好きなアニメは一番一つだけススラムダンクかもスラムダンク<笑>スラムダダククエエエヴヴヴァ、エヴァ、エヴ ァ, エヴァ<笑> エヴァ、スラムダンクです。エヴァンゲリオンはえっ、ー、とどのシーズンが一番好きですか。いっぱいあるじゃないですか。なんか、え、一番えでも新劇場版の方が私は好きだなって思って急激バージョンじゃなくて、新しいーーし、うん、映画でやってる方の方が。 Before we continue interviews, this video is sponsored by Tokyo Tree and Sakurako. Sakurako is a subscription service where you receive a monthly box filled with 20 traditional, authentic, and additional Japanese snacks. Sakurako helps in partnering with local Japanese snack makers to continue to share Japanese culture and traditions that have been passed down for over 100 years. This month's theme is Moonlit Sakura. Sakura is a symbol of renewal, hope, and the fleeting beauty of life. and sakurako Sakurako also has Japanese tableware every month. This month I got this Sakurako tea glass. This is Ichigo roll. Soft and tender dough is crafted into stunning mosaic patterns. This is Sakura sweet potato. Infused with the warmth of brandy, these snacks are baked to perfection. And Tokyo Tree is packed with up to 20 latest seasonal sweets. In contrast to Sakurako, which represents traditional Japanese culture, you can feel a modern life in Japan with Tokyo Tree. This one theme is Sakura Starlight Snack Fest, taking you to a cherry blossom festival filled with delicious s t r e e t f o o d and exciting games. This is sweet, salty spring chips. These crinkle cut chips are great for snacking on the go. This is Sakura Cherry Boucher. Boucher are delicate cake like pastries filled with sweet cream. And each snack アニメは見ますか大好きです。今見てるアニメは今日今朝、ちょうど鬼滅のシーズン4が出たので見てきました。<笑> 高校生の時に初めて進撃の巨人を見て、進撃の巨人がドハマりで、最近はハマってたのがチェーンソーマンとか、あとはバイオレットエヴァーガーデンとか。今トレンドの日本でトレンドのアニメは何ですか？なんだろう、何でしたっけあのブルーマンロックとか見てるっていう。ブルロック、ブルロック。もう友達見てるって言ってました。うん、あります。アニメ見ますか？おお、めっちゃ好きです。え<笑>、えっと今見てるアニメ教えてください。うん あ チ, ェンソマンチェーンソーマン、ナルトとか、中華街戦。私ずっと犬ショ好きで。<笑><笑>えー、<笑>最近、本当たまーに見返したのがそれだったね。<笑>イヌヤショなるるほどアアニニメメはは見見見まままますすすすか、えー、かたにで今てありヒロカ ブ ル, ーロックブルーロック、今までで一番好きなアニメありますか、一番、えー、一つ。青あしっていう。青あしあ、サッカー、サッカー。カーね、はい、広岡です、ね、広岡。広<笑>岡、矢継ぎ。アニメは見ますか。はい、今見てるアニメ教えてください。今はずっとワンピースを見てて、すごい一人一人のキャラが立ってるんで。すごい、自分までそこにいる感じに。 なるのがいいなって思います。チェンソーマン。チェンソーマンを見てます。日本ではすごい話題になってるんで、見てるって感じです。なるほど。アニメ見てますか。好きなアニメはドラゴンボールです。ドラゴンボール。はい、同じぐらいスナムダンクも好きですあ。映画見ました。見ました。感動しました。よかったです。<笑>よかったで す, す。アニメ見ますか。見ます、はい。今見てるアニメあります。ナルトが好きです。ナルト。七、はい、つの滞在です。つの滞在<笑>予想してる展開じゃないものが出てくるので。 その話が続いていく感じが面白いなって思います、はい。<笑>アニメ見ますか。アニメは前見てたんですけども、ラブライブ見てましたね。ラブライブ結構おすすめです。本当に、おすすめなんで見ていただけです。はい、<笑>はい、ドクターストーン。ドクターストーンだけかな。ご利用面白いっす。面白いですか。なるほど。 ok a y thank you for watching so far how was it that was interesting to be honest me personally i don't really watch anime but i would like to try new ones i haven't watched new a n i m e for like more than few years if you have any good recommendation that i can watch maybe on netflix that's that, that'd be better please let me know in the comments i'm gonna give it a try okay anyway thank you for watching if you like this video click the like button please subscribe to my channel and if you have any questions you want me to ask people in japan please leave the comment too see you next time